私はソ連に亡命するどういうことなんだ自分に宙を尽くしたお前はどうだ国に宙を尽くすかそれとも私に宙を尽くすかあれが世界に解き放たれれば直ちに各地で火の手が上がるだろう冷戦は終わり全世界が灼熱の戦争で焼き尽くされる1週間猶予があり どうか身の潔白を証明してください。潔白痛みを伴う潔白です。つまり全面核戦争を回避するには、例の核爆発にアメリカが関与していないことを証明しなければならない。アメリカの手でザ、ザボスを抹殺することが潔白の証明になる。キッが証明されなければ。失敗すれば、再び世界大戦が始まります。 任務は人が下しているものじゃないでは誰が時代よ時の流れは人の価値観を変える国の指導者も変わる君はアメリカで生まれ育ったんだそうよ小さな田舎町でね他の国や異なる文化や考え方が存在するなんて思いもしなかった何を知れば亡命を考える宇宙を見た 私はまた新たな殺戮兵器を作る羽目になる使われてはいけない兵器存在してはいけない兵器を毎日開発しているお前、名前はスネークラ違う、そうじゃないお互い、蛇と山猫では示しがつかないザ・ボスとはどんな関係だったの俺の親であり、師匠だった 好きなのそういう感情じゃない嫌いなの10年生死を共にしたとても言葉では言えない私はソコロフのように亡命を考えたことなど一度もない私はこの国が好きだこの土地を愛してよ私は宇宙からこの星を見たそして全てを悟った 地球には国境などどこにもないまして冷静や東西の線引きなどどこにもないかつて世界は一つだっただが賢者たちの対立により世界は二つに分かたれた我々は遺産を使い引き裂かれた世界を一つにする生き残った者が後を継ぐ生き残った者が ボスの称号を受け継ぐお互いの宙を尽くせさあ来いあなたたち二人が特別な関係なのは分かった男女を超えたもっと深い私には分からない関係でもあの人とは戦ってほしくない私はお前を育てた お前を愛し武器を与え技術を教え知恵を授けたもう私から与えるものは何もない。 ボスは二人もいらない。ヘビは一人でいい。えサンライス